ははいこんにちは今日はちょっと簡単にインタビューをしようと思いましたあの最近私によく来る質問は「ドアンさんなぜ電動キックボードの中でマンティス中を選んだきっかけ乗るだけではなくなぜ販売まで皆さんに紹介まで行ってるんです」3つの質問まあよく来ています これでこの動画でこの3つの質問を順番で返事しようと思います聞いてくれたらすごく嬉しいですじゃあ1番なぜ電動キックボードコロナの始まりぐらいでしたまず皆さんと私も同じどうしましょうかちょっとコロナ危ない広がっていきますどうなるかわからないみんなと同じあのことに考えてじゃあマイン電車とかマインバスとか ちょっと乗りたくない遠慮して避けていきましょうこれで自分の車やバイクで行きましょうでも車とバイクに乗るばっかりと本当に近くのところにも345キロのところにも行くのは車で行くまたみんな車に乗り始まったなので渋滞もすごく簡単に出てきましたなので どうしようと私は考えているうちに海外を同じことで悩んでいる人たちがあるかどうかちょっと海外を見てみましたら数年前から海外の人たちは特に今コロナも出てきたなので海外で移動集団の中に1つ選択肢として入れられた電動バイク電動キックボード電動スケートボードみたいに。 この3 つ, 4つ小型電動モビリティと言います小型電動モビリティを見てあすごいいいアイディアですねまた自由に今日と同じように天気がいい時は自由に顔に風当たりながら周りを見ながら移動もすごく簡単渋滞に挟まらない電動キックボードは小型電動モビリティの中で電動キックボードを選んだ理由は 電動キックボードを他のもの電動バイク電 動, アス電動自転車と比べるとコンパクトですコンパクトで折りたたんでもっと小さくしてカバンの中にも入れましたらバスに電車にも乗れるなので電動キックボード専用のカバンの中に入れてこの前私は広島に行ったんです こちらの電動キックボードを折りたたんでカバンの中に入れて新幹線で広島に行って広島でこちらの電動キックボードに乗ったんですある意味はあの遠いところにも持っていけますあの実際の動画もありますのでリンクも今からちょっとどっかね画面のどっかに出るなので概要欄クリックしてみてくださいまた次の質問なぜ 小型電動モビリティの中で電動キックボードは私に合っている選択肢どこの電動キックボードでも軽いなので4 0キロ5 0キロ簡単に走れます私は横浜に住んでいます横浜から東京は2 3キロ横浜から東京に行って帰れます電動キックボードでまた電動キックボードはバッテリーは満タンで約6時間かかるんですけれども充電のために電気代は16円 頑張ってもどこの電動キックボードでも20円超えないんですよある意味は20円で東京に行って帰ります20円で東京に行って帰る他に乗り物ありますかもう安いでしょコンパクトでまた簡単に渋滞も全然ないしまたこちらの電動キックボードはススペンションも結構いいなのでボコ ボ, チボコボコ道でも長い距離でも楽に行けます次の質問 なぜマンティス中を選びましたこれ電動キックボードについて調べ始まりましたらもう海外でしっかり作られている電動キックボードじゃなくて英語で言いますとエレクトリックスクータ ー, ーと言います。電動キックボードキックボードとスクーター別々スクータ ー, ーと言いましたらエレクトリックスクータ ー, ーと言いましたら法律的にも周り 周りからも認められた認め、認められた、認められた乗り物という意味です。エレクトリックスクーターは法律的にも乗り物として認められた、認められた、認め、分かった、あなたは分かった。<笑>私は聞いていると分かった。すいません、私の日本語。はい、これで認められたので、 エレクリックスクートの中で何がありますかいろんなものを調べてみました。調べてみましたらコストパフォーマー、高品質なんですけれども値段もすごくリーズナブル。調べてみましたらマンティスはイギリス、特にイギリスとドイツとアメリカで電動キックボードのピオニア、電動キックボードのベンツみたいに名前で呼ばれているぐらいで。 みんんなさに認められました特にあのオフロードにもあのすごく簡単にカスタマイズされてじゃあマンティス中にしましょうと思った日本で電動キックボードに乗るために何が必要ですか日本の国土交通省の保安部品が必要ですあくまでも日本で電動キックボードは原付バイクと同じカテゴリーなので原付バイクと同じように 保安部品が必要です。鏡あの、ナンバープレート、ストップライト、右左、ウィンカーとか。私はメーカーさんとやり取りして、まず自分専用のものをお願いしたんです。 カーボはまず私何をどんなカスタマイゼーションをお願いしているか私一つ一つ諦めずに時間と手間かけて一つ一つ日本の法律のいろんな人たち本当に日本の国道交通省の法案基準を読んでちゃんと全てのルールを勉強して ちゃんとルールに従っている完璧なものを作ろうと設計し て, してもらったんですよ設計してカーボにもお願いしたらカーボからこちらのマンティス中が出てきましたじゃあ排気ガス出せずに今風なもので乗り物で安心安全楽しく移動したい人たちが結構いると思ってじゃあ私 こちらのマンティス中にもっとたくさんの人が乗ってくれましたら私マンティス中に電動キックボードに乗り始まった時は気づいた日本の方にとっては電動キックボードは危ないおもちゃというイメージもどんどんなくなると思ったルールも守ってしっかり守って乗る人たちは増えるほど増えましたら周りの人たちもじゃあ 移動集団の中で電動キックボードも選択肢の中ですよ認めていきましょうよということは出てくると思って孫明けに私と同じように考えて排気ガス出さずに安くて安心安全の高級品のもので高品質こちらのもっといいことは本当にどんな希望でも応えるものですどういう意味こちらは アウトアー好きな人バイクとかあれとかみたいではなくすごく簡単に折りたたんですぐ組み立てて乗れるなのでアウトアーの方キャンプのキャンプを好きな方アウトアー好きな方アウトアーで静かですごく排気ガス出さずに今風の楽しいものに乗っていきたい方周りから注目を浴びたい方 簡単にアウトモデルもあります。簡単にカスタムゼーションもできます。また、街の中移動したい人たち、すごくあの、ススペンションとかバッテリーとか全部しっかり作れているので、スムーズに楽に楽しくあの移動できる。じゃあ、ちょっと長く話してしまいました。ごめんなさい。でも、こちらまで、最後まで聞いてくれた方にもありがとうございます。 最後にに言いたいたのはどんな方おすすすめでかこの e スクーター誰にどんな方におすすめです か,、e、ーーすすですか簡単に言うと排気ガス出さずにかわいいかっこいいもので2 0キロ2 5キロ以下でちょっと移動したい安くて丈夫なものコンパクトで使いやすい 街の中で通勤・通学で新しい今風のものを使いたいとまたもう一つはアウトアで活動好き楽しい軽い足が必要な人におすすめですコンパクトなので軽くてコンパクトなので場所も取らないし運ぶのはすごく簡単なので アウトアの活動好きな人たちに足 と, 足としておすすめです。街の中で楽しくて移動したい、安心安全に移動したい人たちにおすすめ。では、最後に3月20日15時に、3時に、15時に、マコアケでこちらのマンティスチュ電動キックボード、マンティス1 マ開アケで先行販売で 35% 割引で先行販売されます興味がある方たち私を応援したい方はぜひお願いします電動キックボード MANTIS10 と検索してみましたらマ開アケのページが出てくるしこちらの動画の中にも下にもあの説明のところにも概要欄にもリンクが貼ってあります ぜひチェックしてみてください。あ皆さん、最後にお質問とかがありましたら、ぜひ下のコメントのところで書いてください。すぐ返事するように頑張ります。ああの私、漢字も読めるなので、読めなかったら Google 翻訳さんにも聞きますなので、分かったお客さんの質問答えるようになりますので、ぜひ質問でもコメントでも、ぜひ下のところに書いてください。また